こうなすのは2人の努力と天の気まぐれそなたばかりが責められたのでは割が合わぬな何が原因で解任できなかったのかは今となっては分かりません名医のもとにも通いました屈辱的な検査も受けましたしかしいつも理由は分からないと言われるだけでした結婚から短くない時間を経て 未だ子を宿せないなるほどな次期当主を密かに狙うエヴァが首をもたげぬわけもない。 あなななたに罪などないこの国の赤ん坊はコウノトリが運んでくるのであろうが裁かれるならそれはコウノトリになるのが道理というものよありがとうしかしいくら当時はまだご健康とはいえすでにご高齢の当主様が早く孫の顔を見たいと思われていたことは想像に堅くありません知るか孫が欲しくば 唸るほど持っている金で好きにすればよかろうに金で生み出せぬものはないと豪語した金蔵だ孫が欲しくば自慢の金で何とかすればよいものをええそうです当主様はこう宿せぬ私を見限られその通りになされたのです よくあそこから家具どもがやってきていたな当主様は社会活動と職業訓練の一環として福音の家の子たちの中から成績優秀な子を使用人として受け入れていました当家にいるシャノンやカノンルノンやマノンレノンなどの夫の名を持つ使用人は全てそこからやってきた子たちでした色々いろいろな連中がいたなあ 多くはほんの数年で辞めるがな当家の給金は数年も働けば十分社会で生活していけるだけたまるでしょうし後宮家での使用人経験は履歴書に通用する立派な肩書きになりますそれを得て社会へ羽ばたいてくれれば当主様もきっと本望だったでしょうなるほど養しか 何とおっしゃいましたかこの赤子を我が孫として迎えよおー よ, よ, よ, よしよしよしよしうよしよしよしうんよしよしよし申し訳ありませんお父様私には この赤子を我が孫として迎えよそしてクラウスの後を継ぐ者として育てるのだそれはつまり私と夫の子として育てようとおっしゃるのですかそうだお前に子が宿せぬことはもはや明白 お前の体には何かしらの問題があるに違いないはあよしよしよしよしは、はあ、よしよしよしよし暴言だな女の責任だけで子が埋めるならこの世に男など必要ないわ。 あの日の悔しさを忘れたことはありません。私とて子が欲しくなかったわけがない。でもいくら祈ろうとも見ごもれないのです。私の体に原因があるのではないかと、いくつもの名誉を訪ね歩きました。しかしそれでもいくら努力しても見ごもれなかったのです。その挙句がこの仕打ちではな、察するぞ。 お父様を恨んではいませんもし恨めるのならただただ自分の体が恨めしかった憎かったんですこう宿せぬ我が身がひたすらに憎かっただから私は祈りました天使と悪魔の両方にそしてその両方が叶いました天使には何と祈ったか私の体に奇跡を 私の体に問題があるというならそれを受け入れましょうならばそれを克服してどうか夫の子を授かることのできる奇跡を私にその願いは叶ったわあなたはその次の年に見事にジェシカを産むことになるそして悪魔には何と祈ったか悔しい悔しいこの身が恨めしい そしてそれを見せつけるかのようなこの赤ん坊が憎かったんです何を願われたんですか私は初めて悪魔に祈りまし た, 願いましたこの赤ん坊が消えてなくなってしまえばいいのにって なるほど、雪ずりの悪魔が夏日様のその願いを聞いてしまったのですがしてどうなったのかそれは悪魔が願いを叶えてくれたとしか思えない奇妙な事故でした その先は断崖でした高さは多分1 0ルくらいはあったと思います下は岩場そこには柵もあったのですその使用人はわざわざそんなところまで赤ん坊を抱いたまま歩いて行きそして柵に寄りかかったとでも言うのでしょうかまるで悪魔に手招きされて誘われたとしか思えない誘われちゃったのねあなたの願いを聞いた悪魔が その使用人を招いちゃったんだわそれではその使用人と赤ん坊は死にました崖から転落して下の岩場のいえ私が願ったから死んだだからこれはそなたのせいではないその先を考える必要はないぞでも私が願ったから いや、違う。願いども、叶えるか否かは、神と悪魔と魔女の気まぐれ。そなたに罪はない。人間に罪はない。わらわが殺したことにしてもよい。いや、わらわが殺した。嘆くそなたを不憫に思い、わらわが赤子を連れた使用人を崖へ誘い、その下に導いたの。 不幸な事故があっただけではありませんか事故で納得がいかなくば我らの仕業にそのための悪魔でございますよそうだわ私たちはそのためにいるのだものあなたが殺したわけもない私たちが殺したのよだからあなたには何の罪もないだからどうか自身を責めないで夏日そうでしょうか本当に私に 罪はないのでしょうかああないぞ<笑> 19年前の復讐を名乗るワーコードメ呪うならわらわを呪うがよいわしかし呪うは魔女の先輩特許よ夏日に嬉しその喧嘩わらわが買おうではないかわらわは後ろ宮家古問錬金術師 黄金のベアトリーチ仕えし主に売りし喧嘩はわらわが買おうぞ19年前の復讐とな千年の魔女の前にその程度の年月瞬きにも足りぬと知れ<笑> 19年前にそなたの死を願ったナチが憎いか思い出させてやろうぞそなたを崖下へいざなったのは誰かをな こちらへ来い女その呪われた赤子を抱いてな 許せ、女魔女に見いられた不運を呪えそしてこの世で決してめでることかなわぬ黄金のバラに囲まれながら眠れガップはい了解 わらわが保証するぞそなたには何の罪もない19年前の復讐とやらはこのわらわが買おうぞ<笑><笑><笑>崖下の二人を見つけ私は青ざめましたそしてお屋敷へ駆け戻り大騒ぎになりました大至急船で病院に運びましたがあの高さで即死を免れただけでも奇跡 死亡人もそして赤ん坊も死にました私はお父様から赤子を預けられ三日も経ないうちに殺してしまったのです主人は出張中でした当時まだお屋敷にお住まいだったローザさんもご友人と旅行中でした六軒島には私とお父様しかいなかったそして私とお父様以外誰もよく知らぬ間に どこからともなく赤ん坊が現れそして消えていったあれはそう夢なのよ悪夢お父様は私を責めるに違いないと思っていましたしかし何か様子がおかしかった<笑><笑>読めていたぞ読めていたぞこの天罰はなどこまであがくのか どこまで我がハハにならぬというのか。ハハハハハハハハい。打ち捨てハ その赤ん坊が19年前の赤ん坊だとくだらぬわらわが殺したすでにこの世にはおらぬわしかし赤き真実なきが人間の世界人間の世界に信用できることなどありませんそうねベアトは確かに殺したわでも このの世界では生きてていいいるるとにななっているのかもしれない本当に生きているのかどうかはともかくね実は生きていたというのですかあの高さからあの岩場に転落してわからぬだが落ち着けそやつがどうそなたを憎もうとも真実は事故だそなたを恨もうなどお門違いもいいところよでもでもたとえ指一本触れていないとしても 私は心の中で落ち着け19年前の男が何を恨もうと叫ぼうとそなたを追及できる罪などあるわけもないだから落ち着け19年前の男はわらわの来客として迎えてやろうぞ気<笑>分の謎を解かれお役はごめんかと思っていた矢先だわらわの最後の客として もててなしてやらねばな<笑>面白くなってまいりましたなゴールドスミス卿の秘密を守るのに加え19人目の売却さらに19年前の男とはそうね金蔵が生きてると主張する私たちにとってエリカは19人目ねその19人目の駒に 19年前の男。面白いじゃんワクワクするわ相手にとって不足なしわらわの茶会の来客が一人では物足りないと思っていたところよ来るがよい愚か者どもめハハハハ たかいっとた娘には母さんが俺の約束を守る限りあんたの秘密は守ってやるよ約束を破るなよ俺はもうお前のすぐ近くにいる部屋の明かりが消えるかどうかそして電話をしているかどうかさえ 俺には手を取るようにわかるんだ。俺さえ望むなら。あんたの寝顔にキスすることだってできるんだからな。守ります約束は守りますだからやめてもうやめてやめてーじゃあねおやすみ はい、一丁上がりこれで夏日は今夜は部屋から出てこないわキヨね。あんた声を変えられるの<笑>声くらい誰だって変えられるわよパパにおねだりの時は甘い声学校休む時は風邪っぽい声実は嫌いな友達に断る時は申し訳なさそうな声お望みなら どんな声でも使い分けて見せるけどあんた魔女やめたら声優になるといいわ<笑>これでお互い駒の準備は OK かしらフルドエリカなかなか素敵な駒じゃないエンジェなんかよりはるかにベルにふさわしい駒だわお褒めに預かりまして光栄です ラムダテルタ教こちらこそよろしくようーん素敵だわ本当に可愛い魔女幻想に屈服させてその顔を屈辱に歪めてやりたいわだそうよ私に恥をかかせないでよねエンジェよりはるかに使える駒だってことを見せてちょうだいええお任せをベルン・カステル教 我があるし、私はあのような、ネクラで、低能で、可愛げのかけらもない駒とは違います。えへへへへへへへほんとよね。エンジェなんて、クズ肉になってバトラを焚きつける以外、なんの役にも立たなかったわ。 家族愛とか兄弟愛とか私たちは全然興味ないの私たちが見たいゲームはもっとえグぐくてドロドロしててグロテスクでポップでキュートな殺人事件だもの夏日がキングでベアトがクイーンってとこかしら<笑>夏日をかばって群がる魔女と家具たちはチェスの駒というよりは 心臓にガラクタ家具の幻想たち、私たちを楽しませて見せなさいよね。特にベアと私たち、もうあんたには飽きてるの。あんたの魔女伝説殺人ごっこはもうおしまい。あんたの出番もおしまいってわけ。このゲーム版はもう私とベルンがいただいたわ。あんたなんて私たちの駒に落ちぶれて永遠に遊ばれてるのがお似合いよ。<笑><笑> 夏日もベアトも薄汚い真実というはらわたを薄皮一枚で包んだだけのズタ袋だわそれをズタズタに引き裂いて中身を引きずり出すことこそ私のいいえ、ね、私たちの数少ない娯楽なのええ、楽しく遊べるわよねえ見てるベアトリーチェあんたのゲーム版はこんなにも楽しく遊べるのよ 私が見せてあげるわ。本当に楽しい第5のゲームをね。私たちばっかり気持ちよく喋っちゃかわいそうだわ。ベアトにも喋らせてあげたらだそうよ特別に発言を許すわ。今回のゲームの抱負でも言っちゃったら 何もないってそうよねそうよねあんたバトルに屈しちゃった負け犬だもんね私に任せなさい魔女側優勢に一気に流れを変えてあげるからただあんたという駒はさくり外させてもらっちゃうけどね碑文も第一の番以前にあっさり解かれ黄金の番人ベアトリーチャの型なしですね<笑>夏日の幻想として コマに残れてよかったじゃないま、もうあんたの扱いはコマじゃなくてピンなんだけどね黄金の魔女ベアトリーチェなんてもう出番はないのよあんたとその家具たちは私のゲームではほんのちょい役やられ役気持ちよーくすっ飛ばされて私とベルのおもちゃにされなさいよ嫌ならやめてって一言言ってみてそしたらやめてあげるから。 バトラーいよいよ二日目を始めるわよ<笑>私はベアトみたいにトロイ展開は嫌いなんだから好きにしやがれお前が何をかき回そうと俺は必ずこのゲームの真相にたどり着いてやる<笑>そうでなくては困ります妹さんのためにもしっかり戦わなくちゃ<笑>ご安心を ラムダ・デルタ教は、ベアトリーチェのマヌケと違い、はるかに恐ろしい相手ですが、私がしっかりサポートするので、問題ありません。私と一緒に、今度こそ、魔女幻想を暴いてやろうではありませんか。お前なんか知らねえ。ベアとのゲームにいなかった存在など、俺は認めもしないし、必要ともしない。強がり言ってる場合ですかま、 お互いせいぜい頑張りましょう一緒に魔女幻想とやらを引き裂いてやりましょう<笑><笑>握手は嫌いだそうよフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ はるかに役立つ駒ですのでバトラさんの闘志を回復する以外、何もできなかったひき肉とはわけが違います<笑><笑><笑><笑>頼もしそうな仲間に恵まれて嬉しいわねかつてはワルギリアにロの上、エンジェまで来てくれたわ。 そしてとうとうベルンにエリカまであんたを応援してくれるコマたちはこんなにもたくさんそれでもいまだに真相の尻尾すらつかめない無能っぷりってどんな気持ちどんな気持ち関係ねえなこれは俺とベアとの戦いだその他の誰であろうと関係ねえああそうなのやっと独り立ちいつも誰かに助けられ情けをかけられてばかりのあんたが できるやら楽しませてもらうわ取り戻すぜこれは俺たちのゲームだお前たちはお呼びじゃねえ<笑>ええそうよねこれはあなたたちのゲームだわなら取り戻してごらんなさいよ手加減だらけだった ベアトのゲームさえ勝てなかったあんたが誰の助けもなく一切の容赦のないラムダのゲームをどこまで戦えるのかではお目覚めなさい後宮バトラーようこそ10月5日の朝へ